2年生は11名、合計20名で、これまで軍師新人戦で男子団体3位、個人ベスト4、軍師選手権で男子団体2位、個人ベスト4の実績があります。女子は3年生1名、2年生6名、1年生9名の合計16名で活動しています。部員全員がソフトテニスが好きで、コート内でボールを必死に追いかけています。 もう一歩のところで勝ちにつながらない試合が多いので残りの時間で自信をつけて思いっきりプレーができるようになりたいです中体連での目標は軍師中体連で男子優勝2ペアベスト4に入ることです女子団体ベスト41ペアベスト4に入ることです そして男子はさらに県中大連団体ベスト4です。